はい、どうございまちは今回もね、あの、クライデーナイトパンキンやっていくんですけど、今回ね、あの、グレッ、グレッグのダメニッキって皆さんご存知でしたね、多分。ご存知の方はいると思うんだよな、多分。多分知らない人も多いかもしれないんですけど、今回ね、あの、多分ね、あの、学生だったらみんなわかるはず。あの、図書館とかにその本があるんですよ。グレッグのダメニッキーっていう。あの、それの、あの、ファンミードモッドが、 あるんですけど今回はそれをねやっていこうかなと思いますちなみにこちらまだデボマンなんで1曲しかありませんっていうことやっていきましょうまあ動画的にはすぐ終わるっていうね尺の都合上はいはいはいよしじゃあやっていきましょう おおすぐ始まるね。まあでもデモ版だからまだストーリーはないか。まあ、ちなみにね、このグレックのダミ日記は何ぞやっていう方いると思いますけど、まあいわゆるこの相手役、この相手がグレックっていうんですけど、こいつのなんか日記日記っていうか。まあなんて言えばいいのかな。まあ、一応。自分読んでて、それが<笑>マジで好きなんで。 あの分からない人はね一度読んでみてくださいこれ「グレックのため日記」めっちゃ面白いですちょっと難しいな<笑>そしてこれさノーツが見えづらい こういうどう嫌い<笑>こういうマジで見えづらいやつちょっと重くなったなまあでも大体学生が知ってるんじゃないかなグレックはあの図書館の本にあるんですようおー揺れ始めたこれ厄介だよ この曲、普通に好きだな。おー、急に激しくなった。 あちなみにね、この後ろにいる、このなんか二人は、あの、左の方は、あの、なんだっけ、グレックの、なんか兄で、バンドやって、やってるんですけど、で、その GF の隣にいるのが、あの、マニーっていう弟です。あれ、もう終わっちゃった。意外に早かったな。 もうこれ尺の都合上もここで終わるしかないよね。<笑>はい、ということでね。今回はここら辺でしたいと思います。<笑>早いね、これはちょっと。ということでね。あの、面白かったら、えー、高評価、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。えっ、ー、とね、あのー、ツイッターもね、やっていますので、ぜひぜひフォローお願いします。そしてね、あのー、いろんな動画上げているので、あのー、再生リス、あのー、概要欄にね、 あの、僕の実況している動画の再生リストもありますので、ぜひぜひご覧ください。ということで、